キンプリ、メンバーの平野市要25、岸優太27、神宮寺優太25の3人の退場を発表した。3人は2023年5月22日をもってグループを脱退する。平野と神宮寺は脱退と同時にジャニーズ事務所を退場し、岸も2023年秋に退場する。 残る橋山23、長瀬恋23はジャニーズに残り、キングピンスとして活動を続ける。ジャニーズ事務所の公式サイトでは、海外での活動をはじめとして、それぞれに目指す方向が異なってきていることも分かってまいりました。 議論を深める中で、お互いの人生を尊重するためにも、2023年5月22日をもって、5人での活動は終了をさせていただく、という苦渋の結論に至りました、と綴られている。海外進出という目標をめぐり、メンバー間で思いが割れた金プリ。背景には、近年のアイドルグループとしての難しさがあるという、芸能関係者がこう語る。 スマップへの登場以降、ジャニーズタレントの活動の場はどんどん広がっていきました。アイドルグループとしての活動だけでなく、個人として新たな挑戦をする人も多い。俳優業、バラエティ番組、人によってはマック進出。露出が増えることで認知度も上がり、グループとしてもさらに人気になっていく。そうした良 い, い循環を生んでいました。 しかし、こうしたマルチタレント路線は問題を抱えているという、以前アルジャニーズタレントさんが連ドラ出演した際こんなことをローラしていました。僕個人としてはもっとドラマをやりたいんですけどグループとしての活動もありますから、ね。ツアーの間は、そのクールのドラマ出演が制限されてしまうので悩んでいるんです。と、もちろん撮影を前倒しにして行うこともありますが、 それでもやはり一定期間は撮影に咲くことになる。そうした都合が一人ならまだしもメンバーそれぞれが多方面で活躍し始めるとグループ全体のスケジュール調整もどんどん難しくなっていきます。個人としての活動を優先すればするほどグループとしての活動が難しくなってくる。 逆にグループとしての活動を優先すればするほど、個人としての活動が難しくなってくるということです。そうした根深いジレンマがあるのです。海外進出を砲撃で目指すとき、グループとしての完成度を上げていくことは必須だ。だが、個人の活動が多忙になればなるほど、そのための時間がなくなっていく。それが今回の分裂につながったとすれば、